貴重面で細やかな日本人と直感で動き率直な物言いの中国人時にぶつかり合いながらも互いの価値観を尊重し合う二人は惹かれ合っていきますしかし。 2人の間に国の違いが立ちはだかり一度は別れますがヒロインは人と人との絆に国籍は関係ないと家族を粘り強く説得3年の時を経て2人が日本で再会するところで物語は終わります 参加吧很多历史问题嘛这个就是不能回避的但是我觉得如果呃没有这种民间的这种交流的话其实也不利于两国的这种关系的进步的就是改善啊自分の経験をも主人公に託し役を演じ切った小松さん上演後昔からのファンとの交流を通じ日中有効への思いを新たにしました何何何何